サンドマンラボにはセキュリティがかかったかとにかくやるべきことをやらなきゃおおい冗談だろついてるマジでついてるよくそ、この新聞エレクトロが読まないわけはないよな博物館に着いた時手遅れにならなきゃいいんだけどな博士は大丈夫かなエレクトロは博士に装置の操作方法を聞き出す必要があるから無事には違いないだろうけど あいつが見た目通りの間抜けだって欲しいよ